皆様ごきげんよう、久々です。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年8月28日。今日は週替わりコンテンツの更新日なので、いろいろと忙しい一日でした。特に、エピソード依頼帳や達人クエストの強敵コンテンツが重そうだったので、人がいる日曜日のうちに終わらせておきました。今週のパニガルムはエルギオスだったのですが、誰も原生秘跡を壊さないまま、5分以内で撃破になってしまいました。 このタイムなら別に原生秘石を壊す理由もないように見えますが、これは明らかに理解者パーティー同盟だったので、毎回これを期待してはいけません。少しでもグダると本当に大変な相手なので、壊せる石は壊すようにしたいと思いました。ちなみに、今週のパニガルムは、この1回で終わらせる雰囲気が濃厚です。 記念大王スライムが今日でお帰りになるということで、同時開催のコラボイベント、どっちもウォークの達成報酬が届きました。ドラクエウォーク印象がもらえてよかったです。冒険者の広場で全キャラ受け取れますので、忘れずに受け取りましょう。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。